皆さんこんにちは「ハートカイロ」の平野です、えー、本日は2019年2月の20日、えー、今日のテーマはですね慢性痛は患部の問題脳の問題といったテーマでお話しさせていただきます、はいえー、どちらが原因ですと二者択一するのは難しいですが慢性痛が長引くとき人によっては脳が深く関与している場合があります脳が原因 あなたたはそそうう思ったかもしれませんそうです、脳の問題です長引く慢性痛は脳の機能を変化させることが最新の医学で分かっています痛みを感じる脳に何が起こったのでしょうかそれは慢性痛の痛みの抑制機能が低下した繰り返した痛みが脳の感じ方記憶を強化した結果小さな出来事でも痛みを感じるようになった 動作、イメージ、場所匂いなどですあるいは痛みの条件反射痛みのトラウマ脳の誤作動などと言われています通常であれば患部の問題で神経を通して脳に伝達され痛みを感じます外傷や筋肉痛などですしかし患部に炎症がない薬の炎症止めも効かない筋肉はさほど硬くない トリガーポイントや筋膜の検査で痛みの再現がないさらに病院の精密検査でがんや肺便・肺尿障害がなければ痛みの原因は脳が関係している可能性がありますレントゲンでヘルニアや脊柱管狭窄症など形質的な問題があっても痛みが出る場合出ない場合があり必ずしも 痛みの原因ではないこともネットや本ですぐにわかりますこのようにスクルーニングすると脳を視野に入れるのは自然なことではないでしょうかそこで気になるのがどんな時に脳に問題があるか判断材料を一つご提案したいと思いますそれは痛みを感じていた姿勢、動作、労働で直後ではなく夜や翌朝に痛みを感じるようになった時です 買い物で重たいものを持った時に痛みが出るという痛みのパターンを繰り返すとその記憶が脳に刷り込まれているのでその動作をすると痛みを感じやすくなりますこれの変形パターンが時間差で痛みを感じる状態です脳で痛みのスイッチが自動予約のように再現されている可能性があります 同じような方は慢性痛に脳が関係していることを視野に入れてみてくださいハートカエルでも脳へのアプローチに取り組んでいますホームページで「心身条件反射療法」といった名前でご案内してますので興味がある方はご覧くださいそれでは本日は「慢性痛は患部の問題それとも脳の問題」といったテーマでお話しさせていただきましたご覧いただいてありがとうございました失礼します